いやいい買い物しましたなんでこんな一年もね封印してたのかっていうぐらいバカでしたね本番いきますよーいカメラ OK 音 OK 役者 OK よーいスタートはいどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督です皆さんこちらを 知っておりまますすでしょうかタッセルと言います監督の印象としてはおしゃれ系女子のカバンにちょこんとついているもの、えー、というですねイメージがありましたこの機会にタッセルというものを調べてみますとタッセルは布の終わりの部分に取り付けられる装飾である世界中の多くの文化においてさまざまな種類が見られる全世界的な装飾品となっているタッセルの語源はラテン語で「とどめる」を 表すタッセルに由来している今回は監督のカバンにもタッセルをつけようというですねものではなくタッセルをさらにバカで隠した派生された商品カーテンタッセルを今回購入してみましたのでこちらをです、ね、紹介していきたいと思います。 その前にですね、カーテンダッセルなんですが、役割ですね、カーテンにですね、ぐるっと巻きつけることによってカーテンが固定されて、デマドの出入りがしやすくなったり、何よりも見た目がすっ。 します大きくですね、四つの種類に分けられております。えー、まず一つ目、草掛けに掛けるタイプ。こちらがですね、まあ、オーソドックス。タッセルの両端がですね、輪になっていて、壁に取り付けるタイプのものとなっております。一般的なやつですね、カーテンを購入すると、カーテンと同じ生地で作られた、えー、切れで、カーテンのセットで売っていることがほとんどだと思います。各有、私監督もですね、今の今まで、カーテンを購入した時に付いてきましたタッセルを使っておりました。続きまして、 二つ目、マグネットタイプ。え、タッセルの両端がマグネットになっておりまして、それをパチッとつける簡単なタイプになっております。え、続きまして、三つ目、クリップタイプ。え、こちらもですね、先ほどのマグネットと似たようなんですが、クリップで付けるみたいな感じですね。続きまして、四つ目、ワイヤータイプ。え、こちらはですね、ワイヤーなのでも自由にぐにゃぐにゃ曲げたりできますので、カーテンの形やボリュームに関係なく、え、束ねることができるタイプとなっております。 で、今回監督がですね、購入したものは、一番最初の草にかけるタイプのカーテンタッセルを購入しました。その前にですね、えー、私監督の部屋のカーテンなんですが、ニトリで購入しました。もう窓がもうバカデカすぎて、あなたのサイズのカーテンはないですということでですね、まあ、ニトリさんでオーダーメイドで購入しました。高いカーテンなんで、やっぱりそれに見合うカーテンタッセルが欲しいなというわけでですね、今回の企画に関わってくるわけですよ。ちなみになんですけども、購入したのが1月なので、動画を 取ろう取ろうと思っう1年間押し入れにしまっていたカーテンタッセルですもうついに顔出しならぬもの出しですでは1年の封印を得て出ますお値段がですね税込みで878円こちらどうでしょうか店頭で購入したのですがえ見た瞬間これだと 思いましたおしゃれかつ高貴エレガント見てくださいいやもうあのカーテンにぴったりだなと思い購入しましたおおんか似てないすいませんこの見てこの束の厚みこの感じそしてここちゃんともう生がねがっちりとしたロープ とにかくまさに神殿にありそうな感じですこれをですね選んだ理由がもう一つあります、まあ、最近はあまり時間がなくて見ていないのですがインド映画がめちゃくちゃ好きなんですよねでインド映画ってもうとにかく莫大な資金を投入してロケーションとかが豪華絢爛なねこれに憧れて監督ラボも、まあ、普通の家だけども普通のアパートだけどもちょっと窓とかねこだわれるところはやっぱりねそういう豪華絢爛な家にしたいわけですよ それがですね800いくらで買えるなったら安い買い物だと思いませんかカーテンの上から3分の2くらいの位置にタッセルの縁が来るとベストポジションだそうです えつけてみましたいや、すごくいいです。いや、いい買い物しました。なんでこんな1年もね、封印してたのかっていうぐらいバカでしたね。ただこちら、この市販の商品なんで、おそらくですね、店舗によって売ってない可能性もあるので、概要欄にですね、このタッセル、なんかこれおしゃれだな、かつ俺らもお休みだなっていうものをですね、貼っておきますので、つけるだけでですね、部屋の雰囲気がガラッと変わるかと思いますので、ぜひですね、え自分が好きな部屋の空間をイメージして、タッセルをつけてみるといいかもしれません。というわけでですね、この動画でですね、おすすめ したい商品、おすすめしたい映画やアニメやドラマですね。え、そういったものですね、出しております。え、ぜひですね、興味がある方はですね、他の動画を見てください。再生リストも作っておりますので、あとよかったらいいねもお願いいたします。というわけで、次の動画でまた会いましょう。